はいどうもこみです。さて本日も関西クラクラクラブホームクランからお届けしたいというふうに思います。で、本日のお話なんですけども、えー、っとですね、タウンホール12、13、14、どのタウンホール帯でもそうなんですが、クラン通りで行ってるんだけども、なんかユニットをやられちゃうんだよな。そんな経験ないでしょうか。こういうね、経験持ってる方に、 今日の動画はぜひご覧いただきたいというふうに思っております。で、私のチャンネルなんですけども、えー、基本的にクラン対戦の解説系の動画やっております。対戦で全回取るというところに対して、えー、悩みがあったりとかいう方のね、えー、ヒントになる動画、さんお届けしたいというふうに思ってますので、えー、ぜひ最後までご覧いただきましていいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。というところでですね、本日のテーマは、ジャンプですね。ジャンプの呪文に関して、ちょっと、えー、深掘って考えていきたいと思います。 皆さん、ジャンプの呪文ってどういうふうに使ってますかねあのー、村全体にユニットが行き渡るようにしようっていう感覚で使ってる方結構多いんじゃないかなというふうに思うんですが、先に言ってしまうと、それって大きな間違い。あの、すべてにおいて間違いっていうふうに言い切るのも少しなんかね、あの、心苦しいものはあるんですが、まあ、基本的には、あの、往々にして間違いですね。で、 なんでかっていうところをちょっとね、まず今日動画4本見ながらじっくり考えていきたいという風に思うんですが、えっと、このリブさんのアタック、リブさん申し訳ないんですが、ちょっとこれ失敗したね、アタックになります。で、え、プラン的なところを言いますと、まずここをデヒで、マルチインフェルまでこう削りを入れていきますね。で、こちら側も削っていって、えっと、イエティとボーラーを、イエティとボーラーを、えっと、この部分からガーンと突撃させていくわけなんですが、 ジャンプをねここに打つんですね、ここに。ここ。このジャンプの呪文の打つ場所っていうのが非常にですね、もったいことになっているんですね。これがどんな結果を生むかちょっと注目しながら見ていてください。そこまでの展開はめっちゃくちゃ綺麗なんですよ。きっちりこれ、ベビドラのカットをして、この、 えっ、ー、と、マルチインフェルノ、ピンポイントでグランドボールで狙ってますよね。このね、ウォールの誘導とか、時間もまだ2分5秒残ってますんで、めちゃくちゃね、2分5秒もっとあったかな、ちょっとこれ何分開始だとか忘れちゃったけども、短時間で、えー、これだけのおできの戦果を上げるっていう、ここまでがいいだけに、本当にもたないですね。で、これ、えっと、ウッドランチャーで壁を開けながらもウォールブレイカーを使って、イエティたちが壁で止まらないように、一層目をちゃんとケアしてますね。この点もめちゃくちゃうまい。 これで結構やらない人多いんですね。あの、ウッドランチャーがあ開けてくれるんだろうって言って、そのまま、えっ、ー、と、ウッドランチャーに任しちゃうと、結構エティとかが壁に捕まったり、壁から遠くに揃れてっちゃいしますね。なんで、ちゃんと一、一層目は、ウォールブレーカーで開けましょう。で、はい、ここ。ちょっと見てほしいんですけども、ここで EAT たちが、こっちに住んでるす。ボーラーは、こっち進んでるんですね。わかりますかねイエティとこっちがボーラー。 こういうふうにばらけちゃってるんですよ。で、これ、ウッドランチャーが、ちゃんと壁開けてくれてるんで、そこに一気に流し込んでしまえば良かったですけども、イーグル砲とか、ババキンとか、この辺を処理しようということで、ジャンプ、ここに打っちゃってるんですね。このジャンプのせいで、ユニットが一気に、一気にですよ、全体にこう散らばっちゃってるんですね。そうすると、当然ヒーラーはこれ全部を回復するのは無理ですよね。なんで、イエティについてます。 EAT たちは生き残ってますね。エティたちはいい感じに生き残ってるんだけども、下の方にいたボーラーは当然ながら全滅です。で、アーチャークイーンもここでクロークを使わされ、クロス棒からガンガン撃たれ、相手のロイヤルチャンピオンと当たるところで、ロイちゃんまではなんとか倒してくれるのかな倒してくれましたね。で、ここでまあ、落っこってしまうということですね。はい。で、EAT たちも、えっ、ー、と、後ろからボーラーがついていないので、えっ、ー、と、だいぶ火力が、えっ、ー、と、少なくなってしまって、ヒーラーも、 で、まあ、今回のケースでいうと、もう序盤の入りはめっちゃくちゃ綺麗なんですよ。あの文句の付けどころのない、もうプラン通りの張りができてるんだけども、えっと、そのプラン自体に少しもたなさがあって、実行面は完璧なんですけどね。あのここのタウンホールの爆破ダメージをもろに受けるような、えっと、主力の入れ方をしてしまったっていうところがちょっと1個持たなかったところ。あとえっと、これジャンプ。 ここに打っちゃったんであらけちゃったんですよねこのまああのばらけまあ今回のテーマはバラけジャンプの付け方なんでタンフォロールのところに突っ込ましたっていうのはちょっとまた別の動画でしっかり解説しますけども バラケ何し、何よりバラケ。バラケちゃうと、ボーラーとかも回復をしてくれるヒーラーから離れちゃうし、で、えっ、ー、と、イエティたちも、えー、後ろにヒーラーはついているものの、ボーラーから離れちゃって、で、ボーラーたちの攻撃効果っていうのを、ちゃんとイエティたちのその補助として、活用することができなくなっちゃうんですね。バラバラになったユニットが、ッコギギ破されちゃって、そのまま全部やられちゃうっていう。このパターンに陥ってしまうので、なるべくユニットは限られた方向に、 進めていく今回のパターンであればせっかくここまでこう入ってきてるんだからそのまんまこっちにまず入れてしまってでその後にこう入れていくっていうパターンだったらこれは全然ね成立すると思うんですよこれは成立しますねだけどここに一気にこう突撃させちゃうからばらけてしまって全部こことこことここでやられちゃうってことですねなぜならもうここの部分の防衛が全部元気に 生き生きしちゃうわけですよ。攻撃してきちゃうから。それやられますよね。あの基本的に攻撃と防、攻撃をなるべく相手の防衛施設にさせずに、攻めて側は自分たちが密集して攻めていくっていうのが、やっぱり基本的にクラクラのこういうね、ラッシュ系戦術の基本になってくるので。というところでですね、えっと、見ていきたいのは、次はですね、うーんと、これを見ていきましょうかね。 逆にリブさんに対して、メタタック。すいません。<笑>ちょっと申し訳ない動画の撮り方をしている。リブさんに本当申し訳ないな、ちょっとこれは。でもまあ、本当にね、あの、大事なことなんで、ちょっと、あの、しっかりとお話をさせてもらいたいと思います。リブさん、今度、あの、代わりに援軍たくさん提供しますで、許してください。<笑>本当ごめん。ごめんね、リブさん。で、えっ、ー、と、パイチドンさんのうまかったのは、えっ、ー、とですね、しっかり、えっ、ー、と、中心部分をえぐって、 えー、ペッカボー、あ、イエティーボーラーのルートを作るっていう、このルート作りですね。さっきリブさんが惜しくも失敗してしまったところっていうのを、どういうふうにリカバリーっていうか、まあ、リカバリーっていうかな、あの、変えているのか、同じペッカ、あ、イエティーボーラーだけども、何が違うのかっていうところを見てほしいと思います。まずはクイヒーですね。クイヒーで突っ込ましていって、で、えー、っと、中心部分、ここのイーグル方の一個手前までしっかり削っていきます。 ストライカー上手いですね。いいタイミングでしっかりとバーバリアンキングを0時状態で潰していく。このストライカーの仕事が大きかった。で、そのままアーチャークイーンは30方面に流れていくのを見計らってこっち側から行くわけですね。これ万が一上方面のタウンホールポ方向に流れたらおそらくペッカイエティを出す場所も変わってきたんだろうなと思います。で、えっとペッカイエティを束にし入れていくんですけども、 見てください、これ。ベッカイエティが通るルートってのがめちゃくちゃ制限されてますね、ここまで。こういう風に、きれいにこのまま、ベッカイティもこの壁を殴ること分かってるんで、もうジャンプも何も使けません。ベッカイティにそのまま壁を殴らせて、えっと、イエティボーラー、ごめんなさい、イエティボールに壁を殴らさせて、こんな感じで突破していきますね。で、こっから先は、えっと、ちょっとね、際どくなってくるんで、ジャンプをイーグルフォンのところにこう深く入らないように、これじゃないんですよ。こうじゃなくって、こっち方面ですね、ここにかけてですね。 そうすることによって、イーグル砲を、まあ、これ、うまいタイミングでね、ほぐれたき来ましたけども、えっと、ルート的には、こういうルートを作っているわけとすよ、イエティ・ボーラーたちに。こういう風うに。もう狭い範囲をイエティ・ボーラーが進むことによって、見てください、これ。ヒーラーがしっかりとイエティとボーラーたちの後ろについていってますよね。まあ、ボーラーちょっとね、さすがにもうこの時点でもやられちゃってますけども、だいぶ。それでもまだ2体いるわけですよ、イエティたちを縦にしながら、ペッカを縦にしながら、ボーラーがまだこう仕事をしているわけですね。 で、これだけの仕事ができてきて、さらに、えー、限定したジャンプっていうのを、これ、中心部分にかけてませんよね、これ。おっかってないんですよ。あの か, かかっていても、まあ真ん中にイーグル法ないんで、関係ないっちゃ関係ないですけども、1回こう限定的にかけることを意識してるんですね、タイヒさん。それができているから、イエティたちは、もう狭い範囲を密集して進む。密集して進むから、目の前に対空砲があろうが、えー、イエティとボーランがすぐそれ壊してくれるから、ヒーラーやられないし。 で、ヒーラーがやられないからイエティとボーラー、まだ入ってんすよ、ボーラーが、この時点で。最終までイエティとボーラーが仕事をし続けるっていう、この形が出来上がるわけですね。で、これは、あの、中華式と言われる、ペッカスパビーズを使おうが、えっ、ー、と、ペッカイエティを使おうが、何をしようが、まず変わらない、もう鉄則です。ユニットたちを、あの、広く散らわせない。今回の、あの、タイソンさんのパターンで言えば、別にここにこういうふうにジャンプを打って、で、こっから入ってきたユニットを、 まあ、こんな風な幅で歩かせるっていう、こういう手もあったと思うんですよね。ジャンプを広くついつい打ち上がっちゃう人っていうのは、こういう形でプランを練っちゃいます。この、この、この広さっていうのを歩かせようとしたんですけども、それをしないで、この狭さ、この狭さの中でしっかりとイエティーボール歩かせたっていうところが、ポイントなんですね。だからここがね、ちゃんとプランの段、プランニングの段階でできているかどうかによって、えらい変わってくるので、 ぜひね、プラン練るときには、えっと、どれだけ狭いルートを歩かすことができるかっていう風な形で、え、ルート取りをしっかりとね、え、プランニング練ってもらうといいと思います。はい。ではですね、えっと、本日のラストアタックになります。ドクター J さんのアタック見ていきたいという風に思うんですが、この J さんのアタックっていうのも、えっと、クエイクとジャンプを持ってるんですね。で、えー、っとですね、先に言うとジャンプを先に使います。ここに使うんですね。ジャンプ、ここ。そうですね、ジャンプ。 で、ここに、まあ、クエイク、キューディーかな。クエイクを使います。クエイクを使っていくわけですね。で、普通に考えたらっていう言い方もおかしいかもしれないけども、あの、ここにジャンプをガッツンって当てたくなりませんアンホール巻き込んで、えっと、投石器もあるし、まあクランジョーもあるしえ、クロス棒もあるし、思いっきりここにガってダメージ与えて、こういう広さの、えっと、なんていうのかな、区画を作ってしまいたいっていうふうに。 思う方多いと思うんですね。こういう風に広げちゃいたいと。でも、えっ、ー、と、イさんはそれをしないで、この部分、ユニットが行かないようにするんですね。この、この幅で留めるんですよ。で、その後に散らしていくんですね。クエイク使って。で、その、えー、効果によるユニットの散らばり方。これもイエティ・ボーラーですね。まっ全く同じなんで、すごい参考になるんですけども、ぜひ見ていてください、これ。これギリギリタンホールのところにかかりそうだったん危なかったっすよね、これね。ギリ危ないかったんだけども、かかってないんですよ。で、 そのまま一気にイエティーボーラたちが狭い範囲をこう突撃しての分かりますかねなんでしっかりと、えっと、ジャンププラスレイジの、えっと、範囲にこう入っていくんですね。で、そこから先、えっと、この、えっと、透石のところにクエイクを落としこれ、若干ジャンプかかってたかななん<笑>だっけ、今、バーバリアンが一瞬そっちに向かってように見えた。でもまあ、あの、ちょっとしかかってないやったらあんまり効果ないんでね。あの、で、こっからばらけた瞬間に見てください。これユニットがみんなやられてるの分かりますかね 一気にこのタウンホールを突破して、ここまでは良かったんですよ。だけど、ばらけた瞬間に、あっという間にイーティとボーラーがいなくなってですね。あっという間です。ほんとあっという間。でこれぐらい、やっぱりばらけてしまうとユニットが一気に消えちゃうんですね。まあ、それをやっぱりイさん分かってるので、あのユニットをばらけさせないように序盤のジャンプっていうのをまず選択して、でそれから後半ですね、ばらけたところで確保撃破されないように、ばらけた先の季節にこうダメージを、 クエイクによるダメージを与えながら壁を開けて、ばらけたユニットがやられる前にそこにある主力防衛を全部叩き寄るために、クエイクのダメージ効果、一気にユニットがバンと広がる、その幅広い壁開け、この二つをクエイクでやったわけですね。これ順番逆にしちゃうと、さっき言ったように、序盤で一気にユニットが分かれちゃって、下手すれば全部タウンホールの方に行って、 タウンホールの爆破ダメージで全部やられちゃうってこともありるわけですね。実際よくそういうケースって本当に目にかけると思うんですよ。そうならないように、序盤はジャンプでタウンホール区画にはユニットが入んないように、幅を制限しておいて後半のクエイクで一気に広げる。 え、防衛にダメージを与えて、そのダメージを与えた防衛をバラバラになったイ t ティとボーラーがやられる前にやっつけてくれる。そういうような順番の呪文の付け方、使う場所の選択。これが、え、プランニングの段階でできてくると結構ですね、こういうラッシュ性、ラッシュ系戦術の全開率がパクッと上がってくると思うんでね。これほんと大事だと思うんで、ぜひ参考にしてもらえたらなというふうに思います。はい、というところでですね、本日の動画ここで終わりにしたというふうに思います。最後までありがとうございました。で、本日のテーマは、 プラン通りに攻めてるんだけども、全開が取れない方にぜひ見てもらいたいジャンプの呪文の使い方というところでお話をさせてもらいました。これはね、タンホール14だけではなくて、もう本当13、12、えー、おそらくね、11ぐらいまで使いますね、この考え方。あのタンホール10ぐらいになってくると、あの割とですね、えっ、ー、と幅広くかけても、あのそもそも村の大きさがそんな大きくないので、広がる範囲もまあ高が知れてるんですよね。 だから意外とうまくいっちゃうことがあるんですけども11、12となってくるにしたがってその考え方マジで大事になってくるしもう13、14は必須級なのでよく抑えておいてもらえたらとい う, ふうに思います。 というところで本日の動画終わりにしたいと思いますが、いかがでしたでしょうかあ、これ参考になったなと思ったら、ぜひ、えー、グッドボタン、チャンネル登録してもらえたらすごく嬉しいです。またですね、私 の, のチャンネル、えー、こういうクラン対戦系の、えー、ヒントになる動画、えー、たくさん上げていっております。タのフォール12から14というところを、えー、主な範囲としながら、えー、2日に1回ですね、まあ、ペースで動画上げてますので、ぜ、う、ひ、んまあ、ご視聴いただけたら嬉しいです。